ヨーロッパの皆さんどうも日本の国会議員山本太郎です市民運動から国会議員になりました現在福島の東電原発はどうなっているのか日本はどうなっているかについて簡単にお話しします汚染水要は、えー、放射能汚染をされた、えー、水ですよねこの汚染水は25メートルプールに1245杯分 タンクの中に貯蔵されていますそれだけではありません。タンクに収まらない部分、垂れ流されています、海に。そんな状況なんです。それだけではありません。人間に対しても非人道的なことを、えー、全力でやっているのが今の政権です。例えばですけれども、年間20ミリシーベルトの地域にも人々を介し、そして復興をしていってもらおうという話になっています。これはもう法律で通ってししままいいまた20ミリシーベルトといえば 皆さんご存知の通りチェルノブイリ法年間5ミリで移住しなければならないというルールの4倍ですその20ミリの地域に人々を介して復興しようというのは明らかに政府のこの事件の事故の歪償化以外の何者でもありません原発を再稼働させそして輸出するというこ の, 商売のこの商売を成立させるためにこの国に生きる人々を犠牲にするというあまりにもありえないような状況です この状況を打破するためには日本の政治を変えなければなりませんけれども先ほど言いました20ミリシーベルトン人々を返すという法律これに対して反対をした議員は720人中たったの4人そんな状況なんです人々の目覚めが必要です市民の行動が必要ですなんとかやっていきたいと思いますひっくり返したいと思います皆さんにもぜひお力をお借りしたい核被爆が、えー 核の事故があったという、えー、ヨーロッパで、そしてその影響を少しでも受けた皆さんがどのように行動したのかということを思い出していただきたいそして今日本が晒されているこの問題を考えていただきたい世界が一体となって考えなければいけない問題だと思いますぜひお力をお貸しくださいま、えー、また皆さんとお会いいできる日を楽ししみにしています。